かつ世界は魔法であふれていました。そうなのそこからですか私たち魔術師の子孫にとって、魔術師であることは、アイデンティティです。魔力が世界から消えたのは、世界で唯一と言われているプリンセプスの魔術師になることでしか魔術師になる道は残されていた g r a n v i l l On a n i m